演武開演どうも。私のつれ連れなる日常演武さんですよね。はい。というわけで、本日は、こちらちら。メイズブルトリアヨーグルト、テイトース、イチゴ、白桃を食べ比べてみたいと思います。うーんフルーツの入りのはちょっとみずみずしくて、本当は少し硬めの見た目ですね。まあ、あくまで印象ですが、そう。チャンネル登録を どうかよろしくお願いしますまずは店頭からやっぱりちょっと固めない で, ではいただきますどれが一番好みだろう甘酸っぱい美味しいさっぱり やっぱり見た目通りちょっと固めて平等というよりは結構甘さがってきますねなの、うん、で甘いのが特殊な4肌のレッすが体に平っていう部分に惹かれてしまうとちょっと甘いからと思うかもしれませんまあそ う, そうしたから無糖を買うと思うというわけでこちらの店長とさって次は角糖角糖は確かにとろけるんですけど のベリーと比べてもちょっと葉っぱが弱いなぁそして果肉も少ないなぁっていうモ足タなさがあったのは残念でしたのでこちらも点数が増てきました最後のこのま爽やかいちご果物ケープの中ではこれが一番果肉が入っていました、ね、なのでいちご甘酸っぱさも同時それだけ感じてもらができて美味しかったですやっぱりイチゴが一番濃厚さになるかなぁというわけでこちらも点数とさせていただきま